抜かれていましたそこでサイイたちの知恵の神の出番というわけですあんな妖怪ごと策はあるのかインスペクター・オナナマックス